次は、再起呼び出し。関数手続きの興味深い用法として、ある関数の中から直接または間接に自分自身を呼び出すというものがある。これを再起、リカージョンと呼びます。例えば、えー、前にやったんですけども、正の整数 x について最大公約数 GCDXY は、X と Y が等しければ、まあ、X でいいんですけども、X と Y で X が大きければ、X-Y と Y の GCD。 あるいは、y が大きければ、x と y の gcd ですね。と、左辺にも右辺にも gcd 出てきますけども、これをこのままルビーのコードにすることができます。実際にやってみるとね、def gcd xy ですね、この put s xy っていうのはね、奇数をチェックしたいと思ったら、ここを変更してコメントじゃなくしてる。さて、実際にこの通りいきますよ。 y が等しかったらば、x を返しますえ。そうじゃなくて、x と y で x が大きければ、gcd、x-yy を返します。どちらでもなければ、もうどんどん、で、れそれ以外の場合ですね。どちらでもなければ、今度は x と y-x の gcd を返します、うん。実際にやってみましょう。まあ、動くわけですけども、こ、う、れ、ん、は18だと。 どうやって動いてるかというかこの実際にこの、この putS のコメントを外してみましょうか。そうすると、えー、60と順の g c は48と順の GCD、38と順の GCD はと4で順、順で順。あるいは、今度は18だと、うん。 どんどんどんどん減らしていくんですけど、今度は68になったら、今度はこっちからこっちを吹いて、62、66で、こうやって、こういうふうに、えー、次々に自分自身を読むんですけども、読むことにだんだん数が小さくて簡単なので、最後はこの X と Y が等しいっていうのに当てはまって、結果が求まるということですね。えー、ここに、えー、その動き方の例が書いてありますけども、まあ実際に、 このプット予想を動かして動かしてみればわかると思います。で、再関数、堂々巡りにならないでちゃんと答えが出たものは必ず次の原則を使う。まず、簡単な場合はすぐに答えです。今の場合で言うと2つの数が等しかったらすぐ答えです。これは必ず必要です。それ以外の場合は問題を少し簡単な問題に変形した上で自分にしよう。 今の場合は、ちょっと小さい数の最大公約数問題に変形してますね。簡単にしなかったらいつまでも同じですから、堂々巡りになってでは、演習後なんですけども、えー、今の後まず動かして納得したらば、えー、今度はもうちょっといくつか、会場とか、表なっち数とか、組み合わせとか、あるいは、整数円の二進表現とか、 こういうふうな、え、再起を使った定義が書いてありますから、これを Ruby のプログラムにして、動かしてみてください。どういうふうに動くかわからなかったら、え、この、さっきあった図を書いてみるといいと思います。で、再起呼び出しの興味深い特徴なんですけども、え、再起呼び出しの興味深い特徴はですね、現在実行しているコードと、最適に呼び出したコードは、 コードは同じなので、動作は同一なんですけれども、人格は別人です。例えば、NCR の計算を、まあ、再的にやる要素をここに示しましたけれども、5周3を計算する人は、私は4周2と4周3を計算してもらって足しますとかいうことですね。そうすると、4周2、3は、今度は私は3周1と3周2を計算してもらって足します。 だから、全部同じ計算するんですけども、それぞれは自分が持ってやってる役割は 3C1 だとか、えー、違うんで人格としては別なんです。だから、コードは1つでもいくつも同じ違うデータのものが動くということだね。で、こういう別人格を利用すると、非常に興味深い処理が可能になります。例えば、一から3の角を打った、どう 1から3 で, す、ね、では、1から3が2つ並んだ全ての組み合わせだと、1から3のドゥの中で、えー、1点していくなんだろう、どういうふうにやってもいいんですけども、 で、エンドがもう一つ。そうすると、1、1、2、3。こういうにできるんですけども。ただ、この方法だと、一般に、この、えー、数がいくつというのを2降にできないです、ね。ループの数が変わりますから。じゃあ、3つだったら30ループにするな。実は、 それは再起を使うとできるんです。これを見てください。ネット3 n す。呼び出し方じゃなくて、ネット3の3の空っぽの文字列としてですね、N が0よりも以下だったらば、そのまま S を押すと。そうじゃなければ、1から3まで繰り返し、自分自身を再起を呼び出すんですけども、N は1減らし、 文字列は、この i を文字列にしたものを連結してやる、にやってみましょう。2個の、最初は空っぽの文字列を渡しますよ。そうすると、確かによ。じゃあ、2じゃなくて3にしたらどうか。でまね。4にしたらどうか。5にしたらどうか。振いくでもできま なんでこれができるかというとね。ネット3の空っぽの文字列っていうのは、ネット3の2の1の後ろに、えー、全部の組み合わせを決める。で、えー、2も3もそれぞ。と、この1と2と3の後ろに、この1、1 1や2や3を持っていく、その中でさらに1や2や3を持っていか、こういうふうにするに、えー 長さ3文字のを作るんだけど、自分の担当するのは空っぽの文字列よ。今度は、この1という文字とを後ろ長さ2のべての組み合わせを作るんだこの人の担当は、1の後ろに長さ1のべてで、この人は1、111の後ろにもう結構な い, でいいんだったら、これはもうしておけばいい。という風うにすることによって、何十のループでも再起を使って、それと同じことが次にできるわけです。 で、演習6です。この例題では結果に同じ数字が3、3とかいっぱい出てきましたけども、一つの数字を一回しか使わない。まあ、順列ですね。それはどうでしょう。で、配列を渡すとその要素の順列が生成されるというわけですね。まあ、ヒントもあります。それから、与えられた配列の全ての順列生成できるということは、順列生成してその中で、えー、順番に並んでるというのを選ぶと、 元の配列が標準に整列できますね。実際にやってみてどうでしょうか。8番。自分の名前のローマ字周期を与えると、アナグラム。様々な順番でも揺れ方ものを表示するプログラムを作ってください。ただし、ローマ字として成立しているものだけ表示するちょっと可能でしたらね。9番は、もっと自由なものを使っていいです。いかがでしょうか